いただく曲は新選組誠です、えー、あの懐かしいおつまみユニットに新メンバーを加えてですね、えー、舞祭りを舞祭りの曲を踊るということで猛練習しなきゃと思ってたんですけれどもそれぞれがめっちゃ忙しくて今日当日に4人初めて揃いましたなので温、えー、かい目で見ていただけると嬉しいです はい、ありがとうございました。塩辛の皆さんでした。以上になります。おめでとうございます。